よ<笑>くほら、雪だ、雪, 雪、雪。雪、雪。はい。お前の好きな雪。はい雪雪。雪、雪、雪、雪、雪。はい、雪が、とうとう雪が降りました。はい、よく、おいで。うんこと雪。エくのうんこと雪。ね。はい。雪です。 いいねもっとふれふれ。じゃんじゃんふれ。ねまあ、子供にしといたほうがいいな。あんまりふっと上手しちゃうないめだから、ね、明日は天気らしいけど、ナイク。今日だけのお楽しみだな。うん。ナイク。いいね